ちょっと遊んでやるかあーいいねでもね殺しちゃうんだよ気持ちいいねー弱い者いじめはダメだよ是しかお前正気か<笑>ちょっとなんかわかるこのさもうマジでねもう大好きこの統一感のないメンバーこれ<笑> もうね、二期生にしか見えんチェーんなんかホロライブ二期生もあんま問いつかないよでもそれぞれ大事なものをちゃんと持っててみたいなあじゃあゼシカかわいいねえシビレクラゲかわいいでもね死んじゃうよみんな みんな死んじゃうんだよねねバイバイ大丈夫だよ教会にお祈りしてきたばっかだからね怖くないよシゃッシサイコパスじゃないよね